雪降ってきたね。降ってきたね。雪が降ってるね。かぎりはこうじゃないとねやっぱり。そうだよね。このくらいじゃないとつまんないよね。 今日は下見だから、うんだ。そんな寒くないね。ねいつもマイナス7とか、<笑>マイナス10とか、ね。今日寒くない。風もないしね。 次は、スノーシューで遊べるかもマ、うん、イナス1度 いいなぁ<笑>子供<笑>まあ車でも入ってこれるけどこれからは歩きがメインになるからちょっと足を鍛えよう<笑> 何やってる。<笑>どうせやるんならこれだよ。<笑>いくよー。あ<笑>あ<わー>。う<笑>冷たい。<笑>冷たい。<笑>何やって。るあ、風の中に、こう、みんな息が入っちゃったよ。 えええ枝の雪取ってやったぜ<笑>ワイルドだろう<笑>まだいっぱいあるよ<笑>やんねえよもう<笑>やるやる、うんうん、そっから行くの<笑> <笑> あ, あ。道なき道行くの。カメラ持ってると、歩きずれんだけど。<笑>よいしょ。お。赤木このま。あ、疲れた。 もう。<笑>はい。<笑>私はストックなしです。カ<笑>メラ持ってるからね。 何<笑>かいい感じに積もってるねこの台<笑>かまぼこみたい<笑>このま、到着です穏やかだね今日は。 ちょっとつまんねえねえ。穏やかすぎて、何やっての。<笑>ここでお昼ね、ええー、お昼は食う上だよ。サイドーニング広げよう、うん。風がねえから。でも前よ、こういうとこ、こういうとこでお昼食べてたよね。<笑>何遊んでんだ、ね、<笑>あったよ。<笑> 大沼が全面結をしてるんだからこのまだって大丈夫だよっていうかトラウマなんだよね、うん、<笑>バキッと割れたことがあるからね氷がどうしたもう凍ってる凍っててるるよ戻ってくか <笑>戻るのか、うん、<笑>まあ今日はね濡れない、うん、大丈夫大丈夫<笑>はあお茶につべ、はい、ええ結構くたびれたていうかこんなにでくたびれたなっつったらもう来週死んじゃうよ、うん 祝いよーいしょ。 うん、梅昆布茶おいしいっていうか毎回同じこと言ってるこれフフるこれ誰でしょう、うん このワンタンは鶏出し塩スープ山椒香る鶏出 し, し塩スープですいいねぇ鶏出し塩スープですよ鶏出し鶏出し塩スープ鶏出し塩スー プ, スー プ, スー プ, スープ鳴き方なっちゃって どれくらいれっはい。閉じてー<笑>よしはい 薄手けばはい元通り。はいはい、じゃおにぎり持ってくるね。はい、<笑>おにぎりが温かいどっち？どっちと一緒？いやー違うと思うんだけど。はい、<笑>いただきまーす。取り出し塩スープどうかな。 うん、ちょっと薄いよ、俺のお湯<笑>お入れすぎたかな<笑>まあいいや、うん、薄いんがいいんだよジムニーが爆走してる、うん、ジムニーのマフラーを音を大きくする人の気持ちが分かるランクルディーゼルだから音大きいじゃん、うん、あのね冬のね単独でね るとね、エンジンの音が大きい方がねなんか心がね、うん、まあなんていうかな静かに軽、ね、トレでこないで来たじゃないこの間あんま雪走ったんだけど不安になるんだよ静かだと一人だからさ単独<笑>だからさ、うん、でもランクルだとその不安感が全くないもんねうん 美味しい取り出し。前なんか違う味食べたことある？エビエビなんと か, かのかじゃなかったっけ？あそう。うん。なんか。エビ。うん。塩とか。そあれよりこっちの方が美味しいよ。<笑><笑><笑>楽しそう。<笑>まあ俺も楽しいけど<笑>。 あ, あ、この取り出し美味しいドンキーで売ってたドンキードン、うん・ドン・ドン・ドン・ドン・ドン・ドン・ドン・ドン・ドン・ ド, ド, ド, ド, ド, ド, ド, ド, ドンキ、うん。うん、<笑>全部ドンじゃないかよごちそうさまでした最後、山椒香った最初、最後…最初じゃねえの最？最後、最初香っ た, 香ったおまやなこれねさすがドンキーおそろべし どんどんどんどんどん、はい、どんどどどんんん鼻水出てきちゃったうん来週楽しみだね、うん、雪降るかな雪降らなくても今日のとけないから。 結構楽しいと思うよ。スノーシューで歩くのが。はい、はいはい ま, たーはい、またね。